出てきたジブリ感ん <笑>やばいつい<笑>うわかっこいいね もうジブリの世界観超えてブレアビッチの世界に来てる本当に神秘的ですごいいいです雰囲気がちょっとおもぬけの空ですけど行きましょう。 Đi thôi. Yeah. <cười> sao không nói em sớm t o chị không nói em sớm thì không có đi đâu à, <cười> これです来ましたとうとう着いた着いたよかった、はあ、いい最高ですわ、はあ、気持ちいいこの神秘的な空間に入れて最高です はあ、ぜひ<笑>ぜひ皆さんも機会があればこのタスワ山というねあのハノイから結局空港から7時間ぐらいかかりましたけどその場所に来てみてはいかがですかはい、あ、なかなかできない経験ができるんじゃないかなと思いますそれでは皆さんまたありがとうございました<笑>疲れた。 清单终击勇启动朝代